DI2 の s t i レバーの方をつけていきます。 タケーブルを入れていきます。入りました。DIY ケーブルをはめていきます。はい、つながりました。 次の ST レバーも同様に組み付けていきます。 はい、こちらも DI ーブル刺していきます。ちょっとはめにくい場合は、この真ん中の空いてるキャップを取って。 フロントブレーキのアウターケーブルなんですけども、取説を見るとですね、切る長さがですねちょうどこのフロントホークのここのところの高さに合わせて切るということなので、ここですね、ここで切るということになってますす中にににここ通していいきますちょっと面倒くさい作業になりそうです。 ブレーキアウターケーブルにこちらをそしてここに入れていきます先にこっちを入れますはい、えー、じゃあフロントブレーキのワイヤーを通していきます 今なんとかここにアウター受けを通してケーブルと一緒にここにちょうどはまるようにできましたもう相当苦労しましたねこれ結構きつい作業でしたはいえー、とこのウェッジと呼ばれる三角形ですねこれをまずケーブルを通してそしてここにはめます ここにローラーっていうのがあって、ね、ここにぴったりはまった感じですかねこれでぴったりはまった感じですねここにはまったらワイヤーを切るんですけどもその長さをどう決めるかというとここでぴったり引っ張って一番引っ張ったところでここで切るんですけどもそれをなんか説明書で見ると上と下のマーキングして ででここれを上ににどかしてててその下の線の下線ところで切るっいいう風に書いてありますただまあ下の線で切るんだったら上のところは正直あんまりマーキングする意味がないような気もするんですけどちょっと一度動きを見るんでこれでまず固定して動きを見てみましょうどういう感じになるのかな はい、これでちょっと固定したんであこういう感じですねこれ上に引っ張られるとこれが両側に開いてブレーキが効くという形になってますね こ, この線のとこでマーキングしてカットしてみましょう一応上も言われたりちょっとマーキングしてみます これをよくしてマーキングされたところでケーブルをカットします。 ウェッジを一番下ここに戻してはい。じゃあ はい、えー、こちらのカバーをここに付けていきます正面から見るとこういう形ですねこれでまあ面が綺麗になって、えー、風の流れもよくなってく。 これでケーブル類が全然見えなくなりましたね。うん、からこういう形で、ね、はいちょっとまあリアのブレーキアウターケーブルだけちょっと見えてますけどそれ以外はもうケーブルが前から見えないような形になってますちょっと訂正があります先ほど ウエッジを六角レンチで止めたんですけどもなんか回しにくいなと思ったら実はトルクスレンチっていうんですかねあのちょっと星型みたいなこうそのレンチの方じゃないとダメみたいですねなんでこれをもう一回、ね、締め直しますはいこれで締まりましたね 大丈夫ですねじゃあもう一回このケースカバーをもう一回つけていきますでどうやらここがロック解除みたいな形ですねはいこれで大丈夫です はいこちらのえブレーキアウターケーブルがここ出てるんですけどもこれをカットしていきますハンドルを右に曲げてケーブルが伸びた状態のところでフレームから出たところから 2cm を切っていきますはいこの辺ですねこれでケーブルをカットしますはいこういう形でカットできました 穴を広げてでその後やすりがけしますでは実際にブレーキケーブルを通してみたいと思いますでブレーキケーブルのアウターケーブルのキャップを 入してフレームのこの蓋をつけるんですけども下に引っ掛けるところがあるんでまずはネジで止める前にまずはちょっと上から入れて下にずらしますそうするとピタッとこう止まりますんでここでネジを締めていきます。でこのネジが地味にトルクス ネジになってるんで、えー、気をつけてくださいはいこういう形で止まりましたでこちらのブレーキをリアブレーキにつけていきます今ちょっとこちらがキャップがカバーがついてるんでこれ外していきますね リアのブレーキケーブルの調整なんですけども取説を見るとここかなり省略されてましてフロントと同じようにしてくださいみたいなこと書いてありましたちょっと不安ですがやっていきたいと思いますまずこちらですねこれを外しますこういう形で、ね、取れますんで。 こにう、通していきますで実際はここ、えー、トルクスレンチで止めるんですけどもブレーキケーブルをこう引っ張った状態でこのワイヤーにマジックで印をつけます印をしたところでワイヤーをカットします その後これを戻して締めていきますはい、こちらトルクスレンジで締めますで、締まったところでこちらこのローラーのところですね これでこちらちょうどはまった形になるので左のブレーキレバーを引くとこういう形でブレーキが効くようになりますこれでリアブレーキのワイヤーが貼り終わりましたあとはまあホイールつけて微調整する形になります今日の動画はここで終了になりますまた次の動画を楽しみにしてくださいそれではまた次回の動画で会いましょう